日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらピザハットのグラタンを5品食べたいと思いますうんでもどれがどれか分かんないですよね多分これはミラノ風ミートソースグラタンでこちらエビグラタンなんですけどエビグラタンが2種類あってそれがどちらなのか自分正直見た目には分からない向こうの方にほらブロッコリーがのってるやつもありますね一方が オマールソースねもう一方がプリプリリエビ、うん、なんだろうあとクリーミーチーズはおそらくこれであと一つだけ香りからするとこれがプルコギグラタンですなんかピザは分かりますけどプルコギのグラタンって初めて聞いたような気がしますでは、うん、グラタンは冷めると美味しくないので早速こちらおそらくシンプルなチーズ味からいただきたいと思いますおお見てくださいな はシンプルなホワイトソースとマカロニではうーんそうですねピザと比べるとグラタンはソースがダイレクトに来るのでよりその味を感じることが違いますねもちろんピザもピザソースやチーズの味はあるんですけど グラタンはよ り, それよりソースやピザなのゃなダイレクトに下に来るのでその点で違いがよ り, り鮮明洗面すると思います。よりとかばっかり言ってるな。大変、今回も最初チーズまろやかななと思ったら次はエビのプリプリした食感がしっかり口の中で弾けましたし、プルコギはちょっとどぎついだなこちら2つ目のエビも美味しいんですけど、ブロッコリーどうなんだろうこれ。で、ラストは トマトが入るとまた違うというのもしっかり分かりますだけどピザソースともちまたなん違うんですねもっといろんな味で食べた い, いそうさまでした最初に食べたクリーミーチーズグラタンはかなりチーズの味が強くてまろやかなコクのある味が口の中にふわっと広がってきましたのであなたがチーズ好きなのであれば是非食べていただきたいですね続いての ななんだろうなどちらなのプリプリエビかもあるソースがどちらかわからないですがのエビもけ先ほどのチーズほどではないんですけど結構チーズが強めでエビの食感がそのちょうどいいバランスで歯応えを加えてくれましたその次 プ, ラプルコギグラタンこちらは結構お肉の脂が強かったですねいや結構結構ばっかりかなりお肉の脂が強めで 最初ガツンと来たんですけどだんだんシリスぼみになっている印象がありますの、ね、お肉の量が少なめなのがある理由だとは思うのですがもう少し多かった方がいいかもしれませんその次に食べたもう1つのエビグラタンなんですけどこちらもホワイトソースとエビはまろやかですごく美味しいんですただ上に乗っていたブロッコリーがほとんど生に近い状態でなんかブロッコリーの味が結構。 強すぎてエビやホワイトソースを消してしまうのが残念でしたうーん初めから中に混ぜた方が良かったかもしれませんで最後に食べたミラノ風ミートソースグラタンはトマトの酸味がかなり強めでただのグラタンともどうやってどこか新鮮な味とも出なかった味は 枯れない花は今でも直咲いてたらブロッコリーが載っない菊は一番近いあなた守る愛の<あ><日><あ><日>